みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターの講師の滝沢でございます。びっくりするほど緩い楽天、イエイということで、私、滝沢のこの楽天というサムシングをなんか砕いてお話をさせていただくサムシングの動画でございます。<笑>まあ、簡単に言うとすごい、ねこの、いろいろこの楽天を噛み砕いてお話をさせていただきますので、緩く楽しく音楽理論を学んでいこうぜ、イエイというそういう感じの動画でございます。今回は 第1章のこの「不評」と「音名というところを皆様にお話しさせていただこうかなと思います。不評と音明。もうそもそもこの「不評」という単語自体がそんなに使わないので、もう不評って何やねんという話になってしまうんですけれども、なんか一応漢字で書くと、楽譜の風鈴を表すという感じで不評という感じです。これは別に覚えなくてもいいと思います。もう普段、不評なんて言わないですもん。ちょっとこれがテキストを読まずにそのまま。 えー、ガーッといろいろ書きながら説明させていただこうかなと思います。まず5線ってというものがあるわけですよ。5線。5線。これは何かといいますと、5本の線です。かっこいい !5 本の線すげえ !5 本の線があるのかうお、すげええー、とそして、ついでに覚えておいてください。この5本の線があって、ここがどの音です それで、この線の間を通っていくと、どんどんどこの音が上がっていくんですけれども、これもついでに覚えておいてください。これがドです。それで、その次、このお団子が串に刺さっていない状態がレです。刺さっている状態がミ。刺さっていない状態がファ。刺さったのがソ。刺さっていないのがラ。同じように、シ・ドという感じでこんな表記をしていきます。この団子は串に刺さっているか刺さっていないかで判断をしていくわけなんですね。 それで、学点によると、それぞれ名前があるとはありますが、これは全然覚えなくてもいいです。えここは第1線、ここは第2線、ここは第3線、なんていう言い方をするみたいです。それで、同じように、この間に対しても名前があって、ここは第1巻、第2巻、第3巻とかあったりするらしいんですが、これは全然覚えなくても大丈夫です。それで、加線というものがありまして、加える線に加線。 がありまして、この5000符状で表しきれない場合は、補助線を付け出すことができるよということでございます。なので、この音とか、まさにそうですね。同じように、下のほうにど ん, どんどん音を追加するときに、この下線を押していくことができると。で、理論上は、この河川別にいくつでもやっていってもいいんですけれども、さすがにこういう書き方をすると、 えーね、めんどくせえよという感じでその演奏する人に怒られてしまうので、基本的にはこの5線からあんまりはみ出さないように書いていこうねという暗黙のルールはございます。それで、その下線に関しても一応名前があって、これは全然覚えなくてもいいです。ここが第一下第1下線、下第2下線、下第3線。で、上のほうに関してもこれは紙第1下線、紙第2下線とかっていったりするらしいんですが、これは全然覚えなくても大丈夫です。 それで、いろんな楽譜を書いていくとわかると、見ていくとわかると思うんですけれども、この5線の中だけでさえ収めるのって、まあ、結構難しいものがあるんですよ。結構難しいものがあります。その中で、オクターブ記号というものがあるんですが、これはちょっと覚えておいてもいいかなと思います。ちょっと覚えておいてもいいです。ギターソロの部分とか見てみると結構出てくることがあるので、あこれのことかみたいな感じで少し面白くなるかもねみたいな。でも、全然覚えてなくていいです。 まあ、覚えなくていいと言ったら、まあ、この動画存在する意味がなくなっちゃうんですけれども、<笑>なんとなく知っておけば OK です。さっきも言ったとおりこう、この中だけで表せないものに関しては、上のほうにいろいろ書いたりとかします。こういう感じで。でも、ちょっと上のほうに書いてあるから読みにくいし、書くのも面倒じゃないですか。この音はミ、レ、ファなんですけれども、毎回毎回こんな補助線を書いたのがちょっと面倒くさいなと。 ということで、登場するのがオクターブ記号というものでございます。バンドスコアとかでかこういうのを見たことないでしょうか。この宣言があった先の音に関しては、全部1オクターブ下げて譜面を書きますよという宣言です。なので、ここでこのミ・レファーとあったならば、これと全く同じような、同じ意味合いになります。同じようなというか、同じ意味合いになります。こんな感じでオクターブ下げてこうやっていくからねという記号。 でございまして、名前としてはアル・オター・バ・アルトと言います。アル・オッター・バ・アルト。アル・オッター・バ・アルト。こんな感じ。バンドスコアとか見るとギターソロの部分で結構出てきます。よかったらちょっと探してみてくださいませ。楽譜によっては 8VA とだけしか書いていないものもあったりとかしますし、もっと長ったらしく書いたりとかもしますが、とりあえずこんな感じです。 8VA が多分多いなという感じですね。で、上のものを下げる記号もあれば、もちろん下のものを上げる記号もあるわけでございます。例えば。レ、ミ・あ・違う・。ミ。シ、ラ、ソ、ファ、これはミです。<笑>ちょっと自分も書いておいてよくわからないというね。これもミファレです。ミファレ。 でも、毎回毎回こう書くの面倒くさいですよね。そこで登場するのが、これが 8VA バッサ。こっちはアルロタババッサと言います。アルロタババッサ、えー、これの宣言した後だと、ここからしばらくはそのオクタバ上げで書くからよろしくねとい う, ような感じになります。なので、これとは混合しないんですけれども、ちょっとこれは見えない見えない、見えない見えないです。いや、皆さん見えないです。ここの辺は見えないです。 これの宣言があったあとはそのオクターブーを上げて引っかくからよろしくよということなのでこれと全く同じ意味合いになりますベースとかに使われるやつなんですけれどもものによっては 8VB としか書いてないものもあったりとかする感じです もしかしたら上に書いてある楽譜もあるかもしれない。この辺はあんまり統一されていないので、うんまあ、楽譜によりきりという感じですけれども、まあ、こういうものがあると覚えておいていただければいいかなという感じです。ちなみに、まあ、ギターの楽譜を5000譜で読む人ってなかなかいないと思うんですけれども、実はギターの楽譜に関しては全部そのオルタバ・バッサを前提に書かれております。ギターって意外と音程が低いので、そのまま5000譜で書こうとすると、補助線がすっげぇ必要になってしまうんですよ。 なので、もう、オルターはバッサと宣言しなくても、もうギターというのはそういうふうに弾くもんだということになりますので、ちょっと覚えておくといいかもしれません。まあ、その単純にそのギターをやっていない人、例えばキーボードの人とかがその書いた楽譜とかを、五線譜とかをそのまま中立にギターで弾こうとすると、必ず1億ターブ低いことになっちゃうんですよ。この胴をギターで演奏しようとすると、 5弦の3フレットをイメージするかもしれませんが、5弦の3フレットの音は実はもう1オクターブ低いこの辺にある 音, の音だったりとかしますので、ご注意くださいませ。そんな感じです。オルタババッサ。ギターはオルタババッサ。ちなみにベースもオルタババッサ。えー、そんな感じです。次行きましょう。音符記号。この辺は、まあ、あ な, んかなんとなく知っていればいいんじゃないかなという感じです。なんとなく知っていればいいです。音符記号、3つ紹介してくれております。ちょっと順番に行きましょう。 まずはこれ。えっ、ー、と、トーン記号とかって言ったりとかしますね。学校ではトーン記号と習ったと思います。闘音、えー。かっこよくドイツ語で言うとすると、G. シュルッセルです。G. シュリュッセル。G. シュリュッセル英語で言うと、G.、えー、クレフです。G. クレフ。日本語で言うとトーンです。 ドイツ語で言うと G, シュあジュ G じゃないか。ゲーシュルッセルかな。ゲーシュルッセル。えー、日本語だと東文、英語だと G クリフ。もうどれでもいいですね。まあ、どれでもいいです。好きな名前で読んでください。えー、こういうのがあります。で、もう一つは平音です。平音記号。これはドイツ語で言うと、な ん, なんて言うんだっけ。シュルュッセル。A、F, F シュルュッセルかな。これは F シュルュッセルでいいのかな。 で、F クレフという感じです。えー、シュリュッセルすげえですね、シュリュッセル。そんな感じで、またこの東音記号、平音記号とはまた別に、波音記号っていうのがあるんですけれども、これは普段お目にかかることはないと思います。ちょっと僕も書いたことがないんで、これどう書けばいいのかわかんないんですけどあの、コーラスとかで使う記号でございます。なんか5000部の中で頭とかにこんなの書いてあったりとかするんですよ。ちょっとこの楽譜、僕は見たことがないんでわかんないんですけれども。 こういう破音記号というものがあったりとかします。とりあえずちょっと真面目に覚えておいていただきたいのは、この音符記号、ト音記号は、ソの音を決めるために存在している記号でございまして、この記号はファの音を決めるために存在している記号。それで、これは使わないから別に覚えてなくてもいいんですけれども、どの音を決めるために存在している記号でございます。 これは波音記号、えー、もしくは C クレフ、C シュルッセル、セーシュルッセルかなとかになるんですけれども、まあ、こんな音符記号がございます。それで、まあ、これの使い方としては、<笑> 5000符にドガンと置くわけでございます。ちょっとこんな覚え方をしてみてください。えーと、音記号の場合は、ここ、この開始地点、こいつ、こいつ、この辺。ここを外します。 という記号です。それで、平音記号の場合は、この点と点の間、ここ。ここをファとします。という記号です。それで、や, やなってやくてもいいかもしれないですけれども、波音記号の場合は、ここ。この真ん中。この凹んでいるほど真ん中のところ。ここをドとします。という記号になります。 あんまり見ないですけれども、一応楽譜としては、これがずれる楽譜を存在すると、一番多いのは、こういうやつ。ここの線を外しますよというのがすごく一般的です。で、平音記号に関しても、こういうやつ。ここの部分をファッとしますよという記号と楽譜がほぼほぼ全てという感じです。でも、たまにそのバリトン楽譜とかいうもので、 これがちょっとずれたりとかするんですが、ちょっと僕はこういうのを見たことがないです。この場合だったらここがファとして前提になるので、結果的にドアはここになるわけですね。これはちょっと見たことがないんですけれども、なんか低音部記号という形で楽生に載っていますが、ちょっとこれは見たことがないです。そんな感じで、等音記号の場合はここからビームが出て、この音をソとします。平音記号の場合はこの点々の間にビームが出ていまして、このビームをくらっているところがファになると。 という感じで覚えておくとよいかなという感じです、はい。これが音部記号という話でございました。ありがとうございました。音部記号、うん、闘音記号、波音記号。波音記号波音記号って使いますか使ったことありますかちょっとこの動画をご覧いただいている方の中で、波音記号をよく使っているよという方がいらっしゃったら、コメントをしていただけるとうれしいなという感じです。コーラスとかに出てくるんですかね。うん まあ、とりあえず、そんな感じです、音符記号を伴った五線を、これを、音符記号を伴った五線を、不評と呼ぶと、楽天様は申しております。不評と呼ぶと。なるほどね、なるほどね。で、同じように、同じようにじゃないか。またこの五線があって、音符記号があって、まあ、ピアノとかの場合ですね。こんな感じでその、ね、2つの音を、 ガーッと2つの不評を重ねたものを大不評というようと、楽天さんおっしゃっています。す大貧民みたいな感じですね。大不評。大不評。で、えー、とバンドスコアみたいな感じで、このいろんなパート、まあ、ピアノがあったりとか、スペギターがあったりとか、ベースがあったりとかっていう感じで、そのいろんな大不評とか不評がこう重なったものを、総不と呼びますと。 まあ、英語で言うと、スコアというやつですね。スコアという感じです、えー。はい、終わり。不評、大不評、送付、えー。その3つがポイントとなります。えー、別に覚えなくてもいいんですけれども、なんとなく、まあ、頭の片隅に<笑><笑>入れておいてくださいませ。覚えなくていいんだけれども、ちょっと言うよくないですね。これタブーだな。それを言うと、もう何も説明する必要がなくなってしまう<笑>、えー。次、音名いきます。 ちょっと音名と変化記号という感じですね。多分、サ, サクッと終わると思うんですが、そうです、ね、サクッと終わりそうですね、今回は。音名。イタリア語が一番一般的でございまして、ドレミファソラシという音名が一般的でございます。それで、まあ、いろんな国があればあるほどやっぱ音の名前というのは存在するわけでございまして、イタリア語とかとドイツ語とかあったりとかします。ドイツ語 C、エエフゲア、ハ。なぜここが H になるのかはよく知りません。まあ、こんなドイツ語もあります。で、日本語ももちろんありまして、ハニコ、エと、イロ音楽の授業でちょっとやったかもしれないですね。中学生のときとかにやっているかもしれないです。僕も中学生のときの音楽の授業で、なんかこういう話を聞いたような覚えがあります。で、もちろん英語もありまして、C、D、E、F。 G, A, B. こんな感じです。イタリア語はどの業界でも使うんですけれども、ドイツ語はクラシック関係の人たちが使うことが多いです。で、本当に日本音楽とかやっている方は本当に日本語を使うことが多くて、まあ、僕らみたいなバンドとかギターとかベースとか西洋音楽をやる人はなんか英語を使うことが多いという感じで、ただ、そのジャンルによって何語を使うかが。 変わったりとかすするんですが、なんか知らないですけども、どのジャンルの人もイタリア語は絶対使えます。なぜ か, なぜかで、まあ。バンドの人たちは英語とイタリア語をこう、ね、いろいろ使っていくような感じでしょうか。ドイツ語で言われて、僕もわ か, かるっちゃわかるんですけども、ちょっと理解するのに時間がかかるという感じですね。同じように日本語で言われても、ちょっと待ってとっていう感じになってしまいます。まあ、東音記号とか平音記号とかで、なんとなく日本語は使うけども、なんかあんまり。 ピンとこない感じですね、まあ。こんな感じでいろんな音名があるよという話でございました。で、その音名にさえ対して、えー、変化記号というものをつけることがあると。ちょっとここは読んでみましょうか。変化記号。変化記号とは、ある音を間音を変えず、高くあるいは低く変化させるために用いられる記号をいい、調合または臨時記号として用いられる。 一、調合として用いる変化記号。調合に用いられる変化記号は次の2種類がある。シャープ、フラット。この二つでございます。二、臨時記号として用いる変化記号。調合として用いられるもの以外の変化記号を臨時記号という。臨時記号には次の五種類がある。バラバラバラバラバラバラバラバラそんな感じです。この変化記号はちょっと覚えていてもいいかもしれません。うん、変化記号。 なんとなく知っているかもしれないですけれども、このシャープとかフラットとか、あとナチュラル。この辺をよく見ますよね。この辺をよく見ます。ただ、ちょっとマニアックなのが、ダブルシャープとダブルフラットというものです。E フラットとかのそういうキーでたまに出てくるという感じですね。同じようにその C シャープとかのキーでたまにダブルシャープとかが出てくるような感じです。でも、普通の楽譜の中では、まずダブルシャープとダブルフラットはそうそう。 出てこないです。僕もあんまり見たことがないです。とりあえず、この3つだけ、えー、と覚えておけばよいと思います。シャープというのは半音を上げるという記号です。で、フラットというのは半音を下げるという記号です。で、このナチュラルというのは無効という記号です。つまり、なんかシャープという指示がありましたでも、途中でそのシャープをやめたいですというシャときに、このナチュラルがついて無効になるわけです。で、ダブルシャープはその名前のとおり、 えー、上が2回です。上に2回行きます。で、ダブルフラットの場合は下に2回行きます。本当にもうその ま, ままです。もうダブル、ダブルでシャープ、ダブルでフラット、そんな感じです。で、使い方がいくつかありまして、この変化記号が、この音符記号のすぐ横に来ている場合、こんな感じで。間違えた。 音符記号がすぐ横に来ている場合。こういうときは、調合と呼ぶと。調合。なんでかというと、このシャープがいく つ, か あ, るかによいくつあるのかによって、もうその調というのはもう、ね、もうすぐ決まっちゃうわけなんですよ。なので、その調を決めるための記号ということで、調合という言い方をするわけです。調合としてここにシャープが存在すれば、もうその曲中、ずっとこのシャープが有効になります。 どこかでたまにこのナチュラルが出てきたりとかして、こういうときにまあ、ね、あのドシャープがドになったりとかするんですけれども、ナチュラルが出てこない限りは、この曲中に出てくるドの音すべてドシャープに変化するという感じです。これが調合です。それで、他の変化記号の使い方としては、調合としてではなくて、途中でいきなり出てくるやつ。このある程度演奏していたら、途中でいきなりーンッと出てくるやつ。こういう人は、 調合ではなくて、臨時記号といいます。臨時記号。あー、臨時記号。えー、この臨時記号に関してはうと、この小説内だけ有効という感じですねその。この小説をまたいでしまうと、この人はもう無効になってしまいます。なので、別にここにナチュラルとかつけなくても、もともと無効になっているという感じです。でも、わかりやすく混合しないために、シャープがついた後はナチュラルをつけるというのが、 た、ま、し、あ、なんか、ね、並みみたいな感じになっていますけれども、まあ、実際はつけなくても大丈夫というのがあったりとかします。で、さっきちょっとお話をさせていただきましたが、えー、と調合として使えるのはこの2つ。えー、たまにその変化があったとき、その変調があったときにナチュラルも使われますが、この3つが基本的に調合として使われます。それで、臨時記号の場合は全部使えます。全部登場します。こんな感じ。 でございます、はい。気をつけたいところとしては、調合というのはその頭のところにバーッとあって、その曲中ずっと有効だということ。で、この臨時記号、途中でバーンと出てくるものに関しては、その小説の中だけ有効になるという感じです。小説をまたいでしまうと無効になるので、その辺をお気をつけくださいという感じでしょうか。はい、なんか、今回はこのあまり盛り上がりがないまま、なんか終わってしまった感じがあるんですけども。 どううでしょうか、えー。本当になんか大丈夫か な, なんかすごいさらっと終わってしまって、なんか僕がすごく不安になってきましたが、でもまあ、いっか、大丈夫ですね、大丈夫ですね。まあ、そんな感じでございます。よかったら変化結構覚えといてくださいませ。で、さっき言いましたけど、不評とかの、ね、なんかこう大不評とかっていう言葉はあまあ、使わないんで、覚えなくても大丈夫でございます。えー、では、は今回サラッとして・・・。 でも、さらっとしないわ。20分あるわ。長いわ。十分長いわ、えー。そんな感じでじ、また違う動画でお会いしましょう。やったぜ音符記号覚えたぜイエーイイエーイ調語も覚えたぜイエーイそれでは、また違う動画でお会いしましょう。さよなら。ハハハハハハハ。